私自身、新型コロナ対策に専念をしたい、そういう思いの中で、自民党総裁選挙には出馬をしない、こうしたことを申し上げました。 正直、びっくりしておりますが、えー、総裁のご発言でございますから、考えに考えた末、ご決断されたことであろうと思いますから。 私自身、出馬を予定する中で、このコロナ対策と選挙活動、こうしたことを考えたときに、実際、莫大なエネルギーがこれ、必要でありました。まあ、そういう中で、やはり両立はできない、どちらかに選択すべきである。